11月11日に第4話が放送されたが、もっぱら話題になっていることがある。ちょうど1週間前の4日に、平野、岸優太、神宮寺優太の3人がグループ脱退とジャニーズ事務所退場を発表したことから、ネット上では、どんな気持ちで見ればいいんだ、よ。先週と同じテンションで見れない。悲しい寂しい残念な気持ちで平野氏を見ちゃう。 といった声が上がり、ファンのモヤモヤも止まらないようだ。第四話は、平野演じる黒崎が家族の仇である大物詐欺師三木本、坂東屋十郎との直接対決へ動き出す内容。そんなシリアスなムードの中、いつも以上に視聴者をほっこりさせたのが、黒島決裁演じる吉川つ ら, らの父親役を演じている船越英一郎だった。 船越は、初回は詐欺の被害に遭ったメインキャストとして登場。2話目以降は、黒崎に寄り添う役どころとして、毎回3分ほど出演することがお約束となっている。実際、ネット上では、船越タイム、来た。唯一の、両親船越サンクルとホッと、する。つららの家族が黒崎の第二の家族になりますように。と、 登場を楽しみにしている視聴者も多い。今回も娘に会いに来た後日で居酒屋にいた黒崎と相席。誰もいない世界から引き戻したくなると父親のような目線で訴えかけていました。とりわけ、今話のセリフは金プリ騒動の下中にある平野自身ともリンクする部分があったため、くんにも寄り添ってくれる、心から信頼できる大人がいてくれたら、 平野くんをこちらに引き戻したい、とファンも心を揺さぶられたようです芸能ライター。クロサギのヒロインはもしや黒島ではなく船越なのかも。スモートフラッシュ。平野紫陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。